皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月12日、天国が開いていることにようやく気づきましたが、乗り込んでみたら、新しい天国のボスでした。この特徴的な BGM は、どの過去作から持ってきたものなんでしょうか。特徴的なのは BGM だけではなく、仲間呼びで召喚したチェスの駒というのがなかなか独創的なアレです。 討伐時間は4分もかかっていないので強さ的にはそうでもありませんでしたがお題の達成がギリギリでヒヤヒヤしましたそんなわけでそろそろストーリーを進めようと思いますストーリーを進めるにあたりいつものように人間の姿になりましたそしてユーライザの新しい髪型を追加するクエストも終わらせましたこのポニーテールはかなり人気が出るのではないでしょうか